世界がなくなっちゃうなんて、こんなの嘘なお話よ。でもおじいちゃんは、このご本が好きだったの。ねえ、ソクラテス。みんなみんないなくなって、かわいそう。<音声>あらこれ。 はいっプーーささんプーカさんお話のお礼にこのコインをあげるわ。 これで人間に戻るんでしょそんなのあるはずないわよねなあにちょっと行ってみただけじゃない本の飾りをちぎっちゃったあとでパパに言って直してもらわないとスりすん バレンタインのコインが揃ったわおじいさまが作ったといわれる効果のすべてがここにどうかな早速試してみようさあ魔法のコインよすべて揃っているのならそのために費やした幾千年に応えてくれ 全ての効果をその支柱に収めたのは誰かあああの顔お優しかった頃のおじいさまだ私ですあなたの孫娘ベルベットです聞こえてはいないこれは王の過去の幻影だその支柱に収めたのは誰か もはや世の知るところではないがその尋常ならざる成功に我が人生で成し得る最高の魔力で惜しみなく祝福を与え声に出して知らしめるがいいどんな願いも叶えられよう願いはたったの一つきりだよく考えて決めようどんなにこの日を待ち望んだことでしょう もちろん私たちの呪いを待ってくれベルベットそれで本当にいいのかい呪われてプーカとなった者は姿を変じるが止まった時の中に住むようになる永遠に魂の変わることなく今の私たちのようにそしてそれは肉体が命を落としても続きます魂が大地に戻ることのない 永遠のの呪いなのですよだが人間に戻れば100年も経たぬうちに年老いて死ぬだろうコルネリウス様呪われた姿で永遠に続くせいよりも人々に立ち混じり限られた時間を精一杯生きる方が尊いのではないでしょうか確かにそうだ私たちは長い時の中で 人々の営みをただ見てきただがこの栄えの時代であっても幸福の時代とは言い切れはしない終焉の前と変わらず世界は多くの思惑でできていますでも明けの夜はありませんどんな時にでも道はあるのですそうだったなあの時世界が滅びなかったのは グウェンドリンとオズワルドは今でも生きていますその命は彼らが救ったこの大地で紡がれ続けるのですバレンタインの血も未来に紡がねばコルネリウス様バレンタインを願いは決まったコインの主の声を聞き届けよ 我らの呪詛を解き元の姿に祝福あれこれで希望の魔法がなくなるとも安ずるなかれそこにいる共に歩んできた者 も, も聞けその方らの努力は魔法を超える。 死が2人を分かつまで共に死せるともあなたを話はしない紡がれる命ともに。 吹きぬ。 よよあんた、あんんたたそうだあんたもここを離れるのを惜しんでいるようだねドラゴンがいなくなってからというものいい町になったものなタイタニアは変わった格好だねどこから来たんだいわからないって変な人だな おっ と, っと気をつけろまあんたもどうせ掘り出し物を見つけに来た口でしょうほら図星だなら見てってよ損はさせないよナップルを1つくださいないらっしゃい ああんた運がいいあれ妖精だこの辺じゃあまり見ない客だよ最近この街も活気づいていろんなのが集まるようになったほらあそこの色っぽい美人とか変わった品だな。 その手に持っているやつさ売ってくれねえかこのバレンタインの記念効果と交換しようじゃねえかここだけの話なんだがこれは願いが叶うってう珍しいコインなんだよし決まったいいだろうおワルキューレだよ 大大王のお姫様に見えたが桑原桑原西の方でまた戦争かねえあんたも行商するならあの辺はやめておきなよんはああんた物書きかねここのことを書くってそりゃいい俺のこともしっかり書いてくれああじゃあな 楽しかったぜ。また会うことがあったら、ぜひその本を売ってくれ。ああ、そうだ。せっかくだし、聞いておこうか。その本、なんて題名なんだい